ででです夢ですですももち私たちドリームゾーンのミニ番組「今時の視聴」が始まりました「ラジオニッポン」の毎週金曜日深夜1時30分からの「宮川勝」MT の中で放送されています。いいてください